「抱かれても夢よ枯れるな」「二度と咲かない花だけど」「夢の夢のかけらを」 「せめて心に」「あとは一里だね」「会わずに愛して」 「つらくて泣ける」「恋のねくらはどこにある」「鳥に鳥になりたい」「そっとそっと心で」 阿部りの命を合わずに愛していついつまで」 「さ定めに置かれ」「愛がなおさら強くなる」「何が何があってもすがりすがり生き抜く」 「あ死にはしないわ」「会わずに愛していついつまで」